そもそもの話は地球時間でいう数億年前から始まったんだうんごっくり最初にトカゲ星人が星のエネルギーを吸い出しすぎたと気づいたのは数億年前だった気づいた時にはもう後戻りできない状況で星の滅亡までにはまだ時間はあるけどでも止めることはできないところまで来てたらしい えー、それはとっても大変だったろうね本当に当時のトカゲ星は大変だったらしいまあそれを教えてくれたトカゲ星人も言い伝えで聞いた話らしいけど数億年前の話だしそうだろうねあねえトカゲ星人の寿命ってどれくらいだったのえー、っとね 今のトカゲ星人は聞いた話じゃ地球時間で500年ぐらいだってちなみに私も500年だったよただし地球に暮らし続けたらの寿命でずっと鳥星で暮らしてたら700年ぐらいまでは生きれるよへえ地球人に比べて随分長生きなんだねでも地球に住んでたら 寿命が短くなっちゃうんだねこれも宇宙の仕組みに従って決まってる寿命なんだけどここでは説明はしないで先の話をするねうん話の途中で違うことを聞いてごめんね続きを聞かせて分かった話を戻そうね星の滅亡から逃れられないと気づいたトカゲ星人たちは この先の未来をどうするか考えたそうだそりゃそうだよね住む場所がなくなっちゃうもんねあ新しく住む星を探したらいいんじゃないいいところに気づいてくれたけど話はそう簡単にはいかないんだよねうんとねこれも宇宙の仕組みが関係してるんだけど星と そこに住む人宇宙人は双方とも波動レベルが合ってないと最初はよくてもいずれ魂の器すなわち人は住めなくなって滅亡してしまうんだえー、そうなんだ仮に同じ波動レベルの星があったとしてもその星で生きていける体かどうかもあるしその星の養える定員人数もある。 具体的にはその星の命のエネルギーと資源だねふーんそういうもんなの地球でも食料石油とかの資源が足りないって話を聞いたことがあるだろうもっと問題は複雑だけど定員とはこんな感じのことだよ。うんさっきよりは分かったよ。 だから一つの星の定員人数全てが他の星に移住するというのはみくんが思うよりとっても難しいことだったんだそうだねうわあ、考えたらとっても大変だだよね私も同感だよでもいくら困ってても時間は待ってくれないだから早急に対策を立てたそれが 移住計画だだったんだうんそうしないとねで自分たちの体ごと移住できて店員も大丈夫な星が見つかればよかったんだけどそう簡単にはいかなかったらしいえっ、ー、それでどうなったのそんな中波動レベルは少しずれてるけど短期的には攻めそうな星を見つけたただ 長期的には進めないでもその星を移住先にしようと決めたんだその星が地球ってわけとりあえずってことでも数億年あったんでしょだったらそんなに急ぐことないんじゃないそう思うでしょでもねさっきも言った通り一つの星の定員人数全てが他の星に移住するというのは とも難しいことなんだそうなんだでもちゃんと何か考えがあって地球を選んだんでしょふみくん鋭いね正解なんとかなるかもしれない作戦をちゃんと考えてあったんだえへへ褒められたで、どんな作戦だったの今のののトカゲ星人の体のままでは 魂レベルだけじゃなく長期的に体も合わないだから先に地球に合う体器を作ろうとしたふーんあでも一度は失敗しちゃったって言ってたよねうん最初に作ったその体は実はみくんもよーく知ってる生き物だよ ええー？僕も知ってるの数億年前にそんな人がいたなんて僕は聞いたことないよヒントは数億年前さうんもしかしてそれってトカゲに似てたりする トカゲ星人が器作りに失敗した体とは果たしてどんな生き物なのでしょうか